の本文を明らかにしようと、潔く自陣の道を選びます。この少年たちの悲しい物語を舞踊化したのが、逆子隊です。披露いたしますのは、合図キャンペーンクルー、佐原かな子さんです。それではお願いいたします。 木は落ちて「お嬢に月の兼ねふく福笛か知らねどなも泳いも残の脈硬 守るこのとおりで滝沢村の地の雨に濡らす白羽も百歩隊南 こういうあがるついくと何だもんでいかつおこうすそうしょう 臆して。 い「水い森山の頂に」「秋つく風は寒けれど」「忠裂今も谷残す花も愛ず ありがとうございました。